次は、ソートというユニークのお話をします。えー、ここから先で説明するフィルターはどれも、えー、ファイルを指定したらそのファイルを読み、なければ標準に抜っから読む、えー。ですから、ソートファイルというと、そのファイルから読みますが、ファイルがなければ標準に抜っから読むようになってます。さて、ソートはどういう機能かというと、行単位での並べ替えをします。一番簡単には何のオプションも指定しないと、行全体を比較して、 文字コード順に基づいて小さい順になるわ、えー。キャットの、と、ディ c ューザーペンになってますよね。これを、ソートの、えぇ、ー、テクトでやると、ABC 順になります、えー。文字コードの ABC と一致してますからね。えー、まあ、そういうことになるわけです。しかし、文字コード順番というふうなの、あんまり嬉しくないことなのなぜかというと、文字コードだと、 A から Z まで全部まとめて小文字よりは小さいっていう順番になってるのです、ね、アッキーだと。なので、えー、大文字小文字が混ざってると嬉しくない。例えば、チャットのテスト、テン、テスト。と、今度は大文字のディスがありますよ。これをそうとすると、小文字の V がいいんですけど、大文字の T は小文字の A よりも前にありますから、先に行ってしまいます。 こういうときはですね、大文字小文字統合オプションマイナス F というのがあります。そう、トのマイナス F の、えー。そうすると、大文字小文字を合わせたアルファベット順にできるわけです。さて、今度は、えー、数字が入っていれば合を見ましょう。カットのテスト、テンテスト、えー。10と2と1ですけれども、これをソートしてます。 どうですか、えー、思ってたのと違うと思いますけども、あくまでも文字コード順というのはアラファベットの辞書の順なので、まあ、例えば1じゃなくて A だったら A が来て、何、えー、とか来る。だからこの順番になるですね。でも、どう見ても1よりも10の方が大きいけども、2の方が小さいんですから、数字として並べたい。そういうときは、相、え、当、ー、のマイナス N、ナンバーと否定すれば、数字の順番になります。 その他、ここまででは、行全体を整列するっていう方法を、えー、見てきたんですけども、えー、行がいくつかのカラムに分かれていて、えー、例えば名簿みたいに、えー、学籍番号と氏名があったとし て, て、で、学籍番号の順番並べたい、なんていうふうに一部だけを順番に使うということもできます、えー。それはこういう指定を使うんですけども、まあ、詳しくははもうマニュアルページを見て、えー、調べてください。 再び、行全体を整列するという話題に戻るんですけども、どういう行があるかだけ知りたいときは、同じ行が複数あったら、それは一行だけに残してほしいよね、えー。そういうふうにするためには、整列した後だったらば、隣り合う行が同じだったら1個だけ出すっていうことをすればいいのそのフィルターは簡単にでけるんですけども、それはユニークというフィルターです。整列後のファイルの重複の作業。ちょっとやってみましょうか。 キャットのテスト10と、えー、こうなってますね。じゃあさっきやったように t r c s の大文字、小文字以外のものを全部バックスラス01に改行に変えて、えー、と、これはだから全部バラバラにっただけですけども。で、えー、今のやつの後でそうとします。 そうすると、えー、そうとしたので、ABC になりますけれども、重複がありますね。じゃあ、重複があったら、その重複を除くのが、ユニクそうすると、同じものは1個ずつになりました。なお、さらにですね、ここにありますけれども、同じものはいくつあったかというのを数えてもらうのには、ユニクに回らず C っていうオプションをつけることもできます。えー、そうすると、数が分かるようになります。 こういうふうに、えぇ、ー、イズと t h が2個、あとは1個、ということができるわけです。